最後の一枚の葉原作オーヘンリー翻訳ゆうきひワシントンスクエア西にある小地区は道路が狂ったように入り組んでおりプレースと呼ばれる区域に小さく分かれておりましたこのプレースは不可思議な角度と曲線を描いており 1, 2回自分自分身と交差ししているる通りがあるほどでしたかつてある画家はこの通りが貴重な可能性を持っていることを発見しました例えば絵や紙やキャンバスの請求書を手にした取り立て屋を考えてみてください取り立て屋はこの道を歩き回ったあげくぐるりと元のところまで戻ってくるに違いありません 一銭とも取り立てることができずにねそれで芸術家たちは間もなく奇妙で古いグリニッチビレッジへとやってきましたそして北向きの窓と18世紀の切妻とオランダ風の屋根裏部屋と安い賃貸料を探してうろついたのですやがて彼らは白目製のマグやコンロ付き卓上鍋を12個 6番街から持ち込みコロニーを形成することになりましたずんぐりした3階建てのレンガ造りの最上階ではスーとジョンジーがアトリエを持っていましたジョンジーはジョアンナの愛称ですスーはメイン州のジョンジーはカリフォルニア州の出身でした2人は8番街のデルモニコの店の定食で出会い芸術と チコリーのサラダとビショップスリーブの趣味がぴったりだと分かって共同のアトリエを持つことになったのでしたそれが5月のことでした11月に入ると冷たく目に見えないよそ者がコロニーをめぐり歩き始めましたそのよそ者は医者から肺炎士と呼ばれ氷のような指で そこかしこににいいる人に触れていくのでした。この侵略者は東の端から大胆に歩き回り何十人もの犠牲者に襲いかかりましたしかし狭くて苔むしたプレースの迷宮を通るときにはさすがの彼の足取りも鈍りましたハイエンは騎士道精神に満ちた老人氏とは呼べませんでした 息が荒く血にまみれた手を持った年寄りのエセ者がカリフォルニアのそよ風で血の毛の薄くなっている小柄な婦人を相手に取るなどというのはフェアプレイとは言えますまいしかし肺炎誌はジョンジーを襲いましたその結果ジョンジーは倒れ自分の絵が描いてある鉄のベッドに横になったまま少しも動けなくなりました そして小さなオランダ風の窓ガラス越しに隣にあるレンガ造りの家の何もない壁を見つめ続けることになったのですある朝灰色の濃い眉をした多忙な医者がスーを廊下に呼びました助かる見込みはそう10に1つですな医者は 体温計の水銀を振り下げながら言いました。で、その見込みは、あの子が生きたいと思うかどうかにかかっている。こんな風に、葬儀屋の側に着こうとしてたら、どんな薬でもバカバカしいものになってしまう。あのお嬢さんは、自分は良くならないと決めている。 あの子が何か心にかけていることはあるかなあの子はいつかナポリワンを描きたいって言ってたんですとスーは言いました絵を描きたいってうむもっと倍ぐらい実のあることは考えていないのかな例えば男のこととか男 スーはビアボンの弦の音みたいな鼻声で言いました「男なんて い, いえないです先生そういう話はありません」「うむ」じゃあそこがネックだな医者は言いました「私は自分の力の及ぶ限りのこと科学ができることは全てやるつもりだ」 でもな患者が自分の葬式に来る車の数を数え始めたら薬の効き目も半減なんだよ。もしもあなたがジョンジーに「冬にはどんな街灯の袖が流行るのか?」なんて質問をさせることができるなら望みは十に1つから五に1つになるって受け合うんだがね。医者が帰ると、 スーは仕事部屋に入って日本製のナフキンがぐしゃぐしゃになるまで泣きましたやがてスーはスケッチブックを持ち口笛でラグタイムを吹きつつ胸を張ってジョンジーの部屋に入っていきましたジョンジーはシーツをかけて横になっていました詞は一つもシーツに寄せることなく顔は窓に向けたままでしたジョンジーが眠っていると思い スーはスケッチブックをセットすると雑誌小説の挿し絵をペンとインクで書き始めました若い作家は文学の道を切り開くために雑誌小説を書きます若き画家は芸術の道を切り開くためにその挿し絵を書かなければならないのですスーが 優美な馬の商用のズボンと片眼鏡を主人公のアイダホカーボーイのために書いているとき低い声が数回繰り返して聞こえましたスーは急いでベッドのそばに行きましたジョンジーは目を大きく開いていましたそして窓の外を見ながら数を数えて逆順に数を数えているのでした 十二とジョンジーは言い少し後に十一と言いましたそれから十九と言いそれから八と七をほとんど同時に言いましたスーはいぶかしげに窓の外を見ました何を数えているのだろうそこには草もなく わびしい庭が見えるだけでレンガの家の何もない壁は20フィートも向こうなのです根元が節だらけで腐りかかっているとてもとても古いツタがそのレンガの壁の中ほどまで張っていました冷たい秋の風はツタの葉に吹きつけてもう裸同然となった枝は崩れかかったレンガにしがみついているのでした何 スーは尋ねましたクとジョンジーはささやくような声で言いました早く落ちてくるようになったわ3日前は100枚くらいあったのよ数えていると頭が痛くなるほどだったわでも今は簡単ほらまた1枚もう残っているのは5枚だけね 何が5枚なのスーちゃんに教えてちょうだい葉っぱよツタの葉っぱ最後の1枚が散るとき私も一緒に行くのよ3日前から分かっていたのお医者さんは教えてくれなかったのまあそんなバカな話は聞いたことがないわよ はとんでもないと文句を言いました古いツタの葉っぱとあなたが元気になるのとどんな関係があるっていうのあなたはあのツタをとても大好きだったじゃないおばかさんそんなしょうもないこと言わないでちょうだいあのねお医者さんは今朝あなたがすぐによくなる見込みはえっとお医者さんが言った通りの言葉で言えば 1に10だっていうのよそれってニューヨークで電車に乗るとか建設中のビルのそばを通るぐらいしか危なくないってことよほらほらスープを少し飲んでそしてこのすーちゃんをスケッチに戻らせてねそしたらすーちゃんは編集者にスケッチを売ってね病気のベビーにはポートワインを買ってね腹ペコの自分にはポークチョップを買えるでしょ もうワインは買わなくていいわ目は窓の外に向けたままジョンジーは言いましたほらまた一枚へええもうスープもいらないの残りの葉はたった四枚暗くなる前に最後の一枚が散るのを見たいなそして私もさよならねジョンジー ねえスーはジョンジーの上にかがみんで言いましたお願いだから目を閉じて私の仕事が終わるまで窓の外を見ないって約束してくれないこの絵は明日までに出さなきゃいけないのよ描くのに明かりがいるの出なきゃ日よけを下ろしてしまうんだけど他の部屋では描けないのとジョンジーは冷たく尋ねました あなたのそばにいたいのよ」とスーは答えましたそれにあんなツタの葉っぱなんか見てほしくないの終わったらすぐに教えてねとジョンジーは言いい目を閉じ倒れた象のように白い顔をしてじっと横になりました最後の一枚が散るのを見たいの。 もう待つのは疲れたし考えるのにも疲れたし自分がぎゅっと握りしめていたもの全てを話したいのそしてひらひらひらっと行きたいのよあの哀れで疲れた木の葉みたいにもうおやすみなさいとスーは言いましたベアマさんのところまで行って 年老いたアナぐらの隠トン者のモデルをしてもらわなくっちゃいけないのすぐに戻ってくるわ戻ってくるまで動いちゃダメよベーアマン老人はスーたちの下の1階に住んでいる画家でした60はこしていてミケランジェロのモーセのあごひげがカールしつつ森の神サチュロスの頭から高鬼の体へ垂れ下がっているという風情です ベーアーマンは芸術的には失敗者でした40年間絵筆を振るってきましたが芸術の女神の衣の裾に触れることすらできませんでした傑作をものにするんだといつも言っていましたがいまだかつて手をつけたことすらありませんここ数年間は時折商売や広告に使う下手な絵以外には全く何も書いていませんでした 時々、プロのモデルを雇うことのできない、コロニーの若い画家のためにモデルになり、わずかばかりの稼ぎを得ていたのです。ジンをガブガブ飲み、これから書く傑作について、今でも語るのでした。ジンを飲んでいないときは、ベアーマンは気難しい小柄な老人で、誰であれ、軟弱な奴やつに対しては、ひどく嘲笑い、自分のことを 会場に住む若き2人の画家を守る特別なマスチフチュの番犬だと思っておりましたベーアマンはジンのジュニパーベリーの香りをプンプンさせて開花の薄暗い部屋におりました片隅には何も描かれていないキャンバスが画家に載っており25年もの間傑作の最初の一筆が下ろされるのを待っていましたスーは ジョンジーの幻想をベイヤーマンに話しましたこの世に対するジョンジーの関心がさらに弱くなったら彼女自身が一枚の木の葉のように弱く脆くハラハラと散ってしまうのではないかスーはそんな恐れもベイヤーマンに話しましたベイヤーマン老人は赤い目をうるませつつそんなバカバカしい想像に軽蔑と嘲笑の大声をあげたのです なんだらドビーヤマンは叫びました一体全体葉っぱがけしからんツタから散るから死ぬなんたらバカなことを考えている人がいるのかそんなのは聞いたこともないぞ箱隠居のノロマのモデールなんかやらんぞなんでらそんなんたらつまらんことをあの子の頭に考えさせるんだら あのかわいそうなかわいいヨンに。病気がひどくて体も弱っているのよ。とスーは言いました。高熱のせいで気持ちが落ち込んでておかしな考えで頭がいっぱいなのよ。えええ。いいわよベアマンさん。もしも私のためにモデルになってくれないならしなくて結構よ。でも。 あなたは嫌な老いぼれの老いぼれのコンコンチキだわ。あんたも女ってわけだ。とベイヤーマンは叫びました。モデルにならんと誰が言ったらんか。いいかね。あんたと一緒に行くったらさ、モデルの準備はできてると30分もの間言おうとしたったらさ。ゴッと。 はヨジーさんみたいな素敵なお嬢さんが病気で寝込むところじゃないったらいつかわしが傑作を書いたらってわしらはみんなここを出ていくんだらごとそうなんだら上の階に着いたときジョンジーは眠っていましたスーは日よけを窓の敷居まで引っ張り下ろしベーヤーマンを別の部屋へ呼びました そこで二人はビクビクしながら窓の外の蔦を見ました。そして一言も声を出さず、しばし二人して顔を見合わせました。ひっきりなしに冷たい雨が降り続き、みぞれまじりになっていました。ベイマンは青いフルシャツを着て、ひっくり返した鍋を大岩に見立て、穴蔵の陰燈者として座りました。 次の朝、1時間眠ったスーが目を覚ますとジョンジーはドロンとした目を大きく開いておろされた緑の日よけを見つめていました日よけをあげてみたいのジョンジーはささやくように命じましたスーはしぶしぶしたがいましたけれどもああ 打ちつける雨と激しい風が長い夜の間荒あれ狂ったというのにツタの葉が1枚レンガの壁に残っておりましたそれは最後の一枚の葉でした茎の付け根は深い緑でギザギザのヘリは黄色がかっておりましたその葉は勇敢にも地上二十20フィートほどの高さの枝に残っているのでした これが最後の一枚ねジョンジーが言いました昨晩のうちに散ると思っていたんだけど風の音が聞こえていたのにねでも今日あの葉は散る一緒に私も死ぬねえお願いだからスーは疲れた顔を 枕の方に近づけて言いました自分のことを考えないって言うならせめて私のことを考えて私はどうしたらいいのでもジョンジーは答えませんでした神秘に満ちた遠い旅立ちへの準備をしている魂こそこの世で最も孤独なものなのです死という幻想が ジョンジーを強くとらえるにつれ友人や地上との絆は弱くなっていくようでした昼が過ぎ黄昏時になってもたった一枚残ったツタの葉は壁を這う枝にしがみついておりましたやがて夜が来るとともに北風が再び解き放たれる一方雨は窓を打ち続け 低いオランダ風の日差しからは雨粒がぼたぼたと落ちていきました朝が来て明るくなるとジョンジーは無慈悲にも日よけをあげるようにと命じましたツタの葉はまだそこにありましたジョンジーは横になったまま長いことその葉を見ていましたやがて ス ー, を呼びましたスーはチキンスープをガスストーブにかけてかき混ぜているところでした「私はとても悪い子だったわスーちゃん」とジョンジーは言いました「何かがあの最後の葉を散らないようにして私がなんて悪いことを思っていたか教えてくれたのね」「死にたいと願うのは」 罪なんだわねえスープを少し持ってきてそれから中にワインを少し入れたミルクもそれから違うわまず鏡を持ってきてそれから枕を何個か私の後ろに押し込んでそしたら体を起こしてあなたが料理するのが見られるからそれから1時間経って。 ジジョンジーはこう言いました「スーちゃん私、いつかナポリワンを描きたいのよ」午後にあの医者がやってきました帰り際スーも廊下に出ました「五分五分だ」と医者はスーの細く震えている手を取って言いました「よく看病すればあなたの勝ちになる」 これから私は下の階にいる別の患者を見なければならんベーアマンと言ったな画家なんだろうなこの患者も肺炎なんだもう高齢だし体も弱っているし急性だし彼の方は助からんだろうだが今日病院に行ってもう少し楽になるだろう 次の日、医者はスーに言いましたもう危険はないあなたの勝ちだあと必要なのは栄養と看病。それだけだよその午後、スーはベッドのところに来ましたジョンジーはそこで横になっておりとても青くて全く実用的じゃない ウールのショルダースカーフを満足げに編んでおりましたスーは枕も何もかも全部まとめて抱きかかえるように手を回しました「ちょっと話したいことがあるのよ白ネズミちゃん」とスーは言いました「今日ベイヤマンさんが病院で肺炎のためお亡くなりになったの。 病気はたった2日だけだったわ1日目の朝下の自分の部屋で痛みのためどうしようもない状態になっているのを管理人さんが見つけたんですって靴も服もぐっしょり濡れていて氷みたいに冷たくなっていたそうよあんなひどい晩に一体どこに行ってたのか初めは想像もできなかったみたいだけど まだ明かりのついたランタンが見つかってそれから元の場所から引きずり出されたはしごが見つかったのよそれから散らばっていた筆と緑と黄色が混ぜられたパレットもそれからねえ窓の外を見てごらんなさいあの壁のところ 最後の一枚のツタの葉を見てどうしてあの葉壁が吹いてもひらひら動かないのか不思議に思わない、はあジョンジーあれがベーアマンさんの傑作なのよあの葉はベアマンさんが描いたものなのよ最後の一枚の葉が散った夜に。